皆さん、こんにちは。国際語学研究所の小見堂です。0歳の赤ん坊の脳についてご紹介いたします。赤ん坊は生まれた国の言葉を覚えるために最初にすることは鼻から息を吸い、鼻から息を吐く。 式呼吸でおっぱいを飲むことなのですこの呼吸の仕方を最初に覚えることで赤ん坊の脳に記憶の回路が作られます赤ん坊がおっぱいを飲む行為は脳に酸素を送っている行為なのです 脳に酸素を送ることで赤ん坊の脳が活性化しているのです。目で見た視覚の出来事を記憶することができるようになり人見知りをしたり笑ったり嫌なことがあれば泣いたりする行為を覚えることが でできるのですまた耳で聞き取った聴覚の音も記憶されるのです好きな音や嫌いな音が記憶されているのです赤ん坊がおっぱいを飲む行為は赤ん坊が食事をしている行為なのです おっぱいを飲む行為は赤ん坊の脳の働きに大きな影響を与えるためにゆっくり丁寧に時間をかけて抱きかかえながらおっぱいを飲ませることが脳の働きを高める 大切ななことなのですあなたが一人で食事をすることが好きですかあなたが急いで早食いで食事をすることが好きですかあなたはうるさい環境で食事をすることが好きですか赤ん坊も同じです。 静かな場所で音楽を聴きながらママとお話をしながらミルクを飲むことは赤ん坊の記憶の脳に良い環境を与えることなのです。日本人は 英会話の勉強を教養として覚えるのです。英語の教養の勉強として覚えていくのです。アメリカ人の3歳の子供は英語の言葉をコミュニケーションの道具として英会話の言葉を覚えます。 日本人が英会話を教養として覚えるのに対してアメリカ人の3歳の子供は生まれた国の言葉として覚えるのです。パパやママと話をするコミュニケーションの道具として覚えるのです。 では、日本人が英会話を教養の勉強として覚える違いはどこが違うのでしょうか ?3 歳のアメリカ人の子供はコミュニケーションの道具として英会話を覚える覚え方は 暗記力がが必要がないのですアメリカ人の3歳の子供は文字を分かりません文字を読めません文字を知らない子供に文字を暗記して英会話の言葉を覚えることは 不可能ななことなのです英会話を暗記で覚えるとは英語の単語のスペルを暗記して英語の単語のスペルの読み方と意味を理解することですまだ文字を知らないアメリカ人の子供には 文字のスペルを暗記して英語の言葉を覚えることはできません。これがアメリカ人が英語の言葉を学ぶのと日本人が英語の言葉を英語の教養の科目として学ぶののと。 大きな違いです日本人は英語の言葉を英語の文字を暗記して覚えます。アメリカ人の3歳の子供は英会話を暗記力が必要のない覚え方で英会話を覚えるのです。